すでにこれまでの動画と説明が食い違う点も出てきておりますが多分今回も間違えながらやっていきます3 0丸ですさて今回はルカ子ちゃんの性別が変わるという話も含めたあれこれのお話です青の世界線の8月5日にルカ子ちゃんの強い希望で行われた野菜 D メール実験 過去のルカ子ちゃんのお母さんのポケベルに D メールを送信して妊娠中のお母ささんんが野菜をたたくさん食べるよううに仕向けいいという 実, 験実はこの実験失敗する前提でルカ子ちゃんが持ちかけましたですので重要なのは実験をやりたいと言い出した動機の方なんですがそれはちょっと後回しにして。 まずは実験そのものの内容とその結果から考察しますなぜ性別が変わるのかというあたりですねまずは当時の日本のポケベル事情ですアニメの中でもネットでポケベルのことを調べていましたが結局大事なところを確認し忘れていますカナを表示できるサービスがいつ頃一般に普及したのかという点ですね ポケベル端末で仮名を表示できるサービスは一部の業者が91年頃から有料オプションとして提供開始したそうですその当時だとまだ仮名表示サービスの利用者はすごく少なかったらしいですね仮名表示が普及するのは94年頃から実験で D メールを送信しようとしているタイミングは17年半くらい前ですから もうこの時点で問題ありですさて D メール送信の設定はどうなっているか PC 側の設定は154152となっていますルカ子ちゃんのお母さんが妊娠中のタイミングを目指していますので17年半くらいですね電話レンジのバージョンアップよりも後の実験ですので倍率問題ありで今回は120秒ルール 15万4152時間 ×120% イコール18万 4982.4 時間つまり倍率がかかった結果21年くらい疎控しましたおそらく89年の6月くらいに届きます FM タウンズ発売の少し後ですかね倍率問題で予定よりも疎控時間がさらに長くなったので なおさらその当時ではポケベル端末でカナ表示はまず不可能文章に変換される前提で送った数列は数列のままルカ子ちゃんのお母さんのポケベル端末に届きます1回の放電で送信できるのは半角数字なら最大36文字までこれが3通に分割されて送られます 3通りのの電話番号のように表示されるという結果になります日本のポケベルは90年代半ばくらいから個人で持つ人もだいぶ増えましたが今回の D メールが届いた当時となるとだいぶ事情は違います個人でポケベル端末を持っている人はかなり少なかった時代ですルカ子ちゃんのお母さんのポケベル端末も仕事の連絡用に 会社から支給されたものだったと思われます D メールとして送られてきた3通りの数列が届くとお母さんは仕事の連絡だと思って3箇所に電話をかけます番号が無効というケースもあるでしょうし有効な番号だったとしてももちろん先方と話は噛み合わずこれはポケベル端末がぶっ壊れたかなと思う状況です お母さんは仕事に支障が出ると困るので会社に掛け合って新しいポケベル端末と交換してもらうつまり D メールがきっかけでお母さんのポケベル番号が変わりますこのポケベル番号の変更が原因でお父さんとお母さんの初デートのタイミングが変わる場合があります 基本的な流れは、まずお父さんとお母さんが初めて連絡先を交換。しばらくしてお父さんが初デートのお誘いで、以前教えてもらったポケベル番号に連絡。初デートがあって、その後お付き合いが順調に進みます。お母さんの妊娠期間があって、ルカ子ちゃんの誕生という順番。 この初デートのお誘いと D メールが届くタイミングが問題なわけですタイミングが悪いとお父さんがまだお母さんの新しい番号を知らなくて古い番号に連絡しようとして通じなかったという事態が発生します後になって新しいポケベル番号が知らされますがそれは数か月後のことになります こうした経緯で初デートのタイミングがだいぶ変わりまして結果的にお母さんの妊娠のタイミングとルカ子ちゃんの誕生日が数ヶ月変わりますそして次にアニメの中で実験がどのように描かれているかというお話です一見8月5日の実験だけを描いているように見えますが実は別件でオカリンのリーディング・シュタイナーが何度も発動しています 青の8月5日から次の週の青の8月6日へこれを繰り返して紫の8月6日へそして次の週の紫の8月5日へというふうに4パターンの野菜 D メール実験が描かれていますまゆりが作ったキラリの衣装なんですがリストバンドが完成するのが8月6日なので 8月5日の場面ではリストバンドは描かれていませんオカリンが頭を抱えて携帯を落としても落ちた音はしないクリスがラボに来た時のドアの音がしないといった場面など結構忙しく世界線が変わっていますこの4通りの野菜 D メール実験でそれぞれ結果がどうなるかを考えてみますまずは青の8月5日の実験の場合 これは男ルカくんが希望した実験ですね D メールは21年ほど疎光して数列のまま3通りの電話番号のようにお母さんのポケベルに表示されますお母さんはポケベル端末が壊れたと判断しまして会社に掛け合って新しい端末と交換ポケベルの番号が変わります 改変となりまますす。のので紫の世界線に届きます青の8月5日の実験のケースではお父さんが初デートのお誘いの連絡をする前にお母さんのポケベル番号が変わるという順番になりますそうするとお父さんからの初デートのお誘いが一度普通となってしまう。 数ヶ月後にお母さんから新しいポケベル番号がお父さんに知らされてようやく初デート初デートのタイミングが変わって妊娠のタイミングも変わってルカ子ちゃんの誕生日が数ヶ月遅くなる結果的に女ルカ子ちゃんとして生まれてきます花田少年誌でも天の尺のいたずらのお話でこういう設定ありましたね続きまして、 青の「8月6日」の実験の場合これも「男ルカ君が希望した実験ですね野菜 D メール」実験の場合は1日単位とか1時間単位とかで細かく受信日時を調節する理由はないので8月6日の実験の場合も8月5日の場合と全く同じ設定での送信となります。 実験が丸1日遅いので同じ設定ならばポケベルに届くのも1日遅くなるこのタイミングでも初デートのお誘いの前に届いて一度お父さんからの連絡が空振りするのでさっきの展開と同じですね次の紫は女ルカちゃんということになりますそして次に紫の8月5日のケース これは青で行われた場合とは条件が違います青の野菜 D メール実験の結果が反映されておりますので紫ででは最初から女かちゃんですこの場合はおそらくもっと女の子らしい体型になりたいという動機を説明したんじゃないかと思いますこのケースもやはり失敗する前提で実験を希望しているんですが。 真由里ちゃんみたいな姿ならもっと岡部さんの近くにいられるかもというルカ子ちゃんの願望も少しは入っているかもしれません青の野菜実験が紫に反映されての女ルカちゃんなので本人が申告する誕生日が男ルカくんのケースとは数ヶ月違いますその申告に沿って D メールの設定が決まります つまり青のケースに比べて速報時間の設定は短めになる短めの設定で送信された D メールですがこのケースでもやはり初デートのお誘いの前に届きます同じ世界線に届いたならお母さんのポケベル番号がさらにもう一回変わるという過去改変になりますのでやはり次の世界線に届きます 結果は青のケースと同じように次の世界線では女ルカちゃんということになります8月8日のセクハラ事件が起きてしまったのが赤で女ルカちゃんというケースですねそしてここまでの3通りとは違う結果になるのが紫の8月6日のケースですこの週の紫の場合もやはり 直前の青の野菜 D メール実験の結果が反映されていて女ルカちゃんですねさっき説明した紫の8月5日のケースとほぼ同じ条件なんですが実験そのものが1日遅い女ルカちゃんが申告する誕生日もさっきのケースと同じなので D メールの設定もさっきと全く同じ 届くくのが1日遅くなるという違違いいだけななんですが、がおそらくこの1日の日れ目になっています。ここまで説明した3通りと違って初デートのお誘いの後に D メールが届くというタイミングですねやはり番号が変わるという改変は避けられませんので赤の世界線のお母さんのポケベルに届きます この順番になると初デートのお誘いが1回で成功しますお誘いの連絡の時点では最初に教えてもらったポケベル番号のままなのでちゃんと通じて初デート OK のお返事をすんなりもらえるわけですねそして初デートでお父さんとお母さんが会った時にはポケベル番号が新しいものに変わっているので デートの時にお母さんからお父さんへ新しい番号が伝えられるこの展開だとお付き合いの進捗の妨げになるようなことが起こらないわけですねということは改変がなかった場合と同じタイミングでお付き合いが進みますのでこの週の赤の世界線は男ルカ君ということになりますアニメで描かれている「野菜 D メール実験で」で D メールを送信する場面が描かれているのはこの紫の8月6日のケースですつまり154152という速行時間の設定は紫の女ルカちゃんが申告した誕生日に基づいた設定です男ルカ君が申告する誕生日に基づいた設定の場合は多分もうちょっと速行時間の設定値が大きくなります ここまでをひとまずまとめますとポケベル改変がない場合デフォルトでは男ルカク。大抵どの世界線でも75年あたりに改変が起きて再構築されるので受信済みの野菜 D メールがさらに次の世界線まで反映されることはありません新しい世界線の初期状態ではデフォルトのポケベル番号に戻っています そこへ新規の「野菜 D メール」が届くという展開ですね青と紫の8月5日と8月6日どのケースでもお母さんのポケベル番号が変わるという影響が出る4通りの「野菜 D メール」実験が描かれていて初デート実現のタイミングがルカ子ちゃんの性別を分ける 青青の8月5日と青の8月月日日、とそして紫の8月5日の実験の場合は次の世界線では女ルカちゃん紫の8月6日の実験の場合は次の赤の世界線は男ルカくんという結果になっていますさてこの「野菜 D メール」実験ですが本当の狙いは別のところにあります。 ラボに来て D メールを送りたいんですと言っているルカ子ちゃんは実はちょっと先の未来から初号機でやってきた近未来ルカ子ちゃんです未来のフェイリスが考案した作戦がリレーで引き継がれていって結果的に近未来ルカ子ちゃんが実行したのが野菜 D メール作戦でした8月5日実験の相談が始まる前に 近未来ルカ子ちゃんが無理やりキラリの衣装を着せられてしまいます着替えの最中にダルくん の, の, の「り描写おかりんの違うなルカ子は男だ」というセリフのあとにダルくんがさらにけしからんという場面ですねこの拳を握る動きの際にバサバサと服が擦れるような効果音が入りますこれと共通する音と手の動きが第2話でも描かれています 7月28日メイクインニャンニャンでフェイリス初登場の際の猫招きの動きですこのフェイリスには禁断の非奥義があるといった際にやはりバサバサと服が擦れる効果音が入っている8月5日のダルくんの握りこぶしはおそらく野菜 D メール実験はフェイリスの作戦の一部という示唆だと思いますこの握りこぶしと猫招きには別の意味もあります ダルくんの握り拳では効果音が4回猫のような手の動きが4回ニャオ4204つまり FG204 をダルくんが1機作ったということフェイリスの方は効果音が8回 FG2042 機の製造に携わったという示さだと思われます変ンとけ さて、アルファの未来では、フェイリスが中心となって、アルファ脱出作戦が立案されます。いろんな世界線でいろんなビルドで様々な作戦が立案されますが、基本方針は次のようなもの。世界線を変えずに平和な未来を実現することは不可能なので、データ消去でオカリンのリーディング・シュタイナーを発動させて、 どこかの世界線で記憶を上書きされたオカリンが「いつかどこかで平和な世界線を実現してほしい」「ドラゴンボール」でもミライブルマがこういう考えでしたね悲惨な世界線ばかりじゃ尺だからどこかに平和な世界線があった方がいいんじゃないという考えですね現行の世界線とか現行のビルドの状況はどう頑張っても変えられないというのを受け入れた上で フェイリスを中心とした未来のラボメンたちもやはりどこかで平和な世界線を実現してほしいというところに自分たちのゴールを設定しましたさてアルファ編の終盤のビルドになると大体どの世界線でも同じような状況になりますまず IBN5100 大抵のケースではオカリンたちが一度入手したものをモエカに貸し出してしまって それれがまままたた神社へ戻されて、ま、たラボでで運び込むという展開です。例外として緑の世界線ではオカリンが FB の正体を突き止めてしまって FB がセルンを裏切らない展開になってしまって IBN5100 は国外へ運び出されてしまうというケースもありますこれはアニメで描かれていた「萌えか取り消し編」ですね 緑以外ではデータ消去の準備まで進む展開になっていると思われますそれから8月17日だと思いますがセルンが最終的な襲撃を仕掛けてきますセルンの考えでは最初の D メールが青森事件の時に送信されるはずだと考えているので青森事件が起きた後になると今度こそ徹底した仕上げの襲撃を仕掛けてきます タイムリープマシンのために意図的に緩められていたセルンのセキュリティレベルも鉄壁レベルに戻ってしまうので青森事件を過ぎるとダルくんのハッキングは一切通用しなくなるそうなってからではデータ消去はできなくなりますそしてアニメでは未遂に終わりましたがオカリンが自殺を図るという問題があります アニメで描かれていたのは数日後の未来から来た近未来マユりが身代わりになったという場面でしたしかし近未来マユりが身代わりにならなかったビルドでは実際にオカリンが死亡してしまいますリーディング・シュタイナーで別の世界線の自殺直前の記憶を引き継いだ結果脈絡もなく突然自殺してしまうケースもありますさてさっきちょこっと触れましたが 青森事件の内容についてこれはベータで実行されたラジカン事件作戦の元ネタですねクリスが中鉢博士に会うために青森へ行くやはり親子の間で言い争いになります犯人が中鉢博士かどうかは分かりませんが結果としてクリスが重傷を負ってしまうこの青森事件の直後にある勢力がラボメンたちに接近してきます この勢力を仮に、アールは中橋博士の日本での居場所を特定しようと娘のクリスを尾行していましたアニメの中でマユリがオカリンをかばって跳ねられてしまう場面がありますがあの時マユリをはねたのがクリスを監視していたアールの車ですラボメンたちに近づいてきたアールはある取引を持ちかけてきます 中橋博士の身柄が R に渡るようラボメンたちに協力してほしいタイムマシンの技術と開発に関わる人材を R に捧げてほしいその条件をのめるなら重傷を負ったクリスに十分な治療を施してラボメンをはじめ関係者全員を EU から守ってあげますよというものです クリスの治療には設備の整った病院が必要ですが日本で入院すればセルンに見つかってしまうそれにラボメンたちにも EU から身を守る盾になってくれる存在が確かに必要ですというわけで R との取引が成立しますベータではほとんどの関係者が R の保護下に入って C204 を完成させます そして R を騙してシュタインズゲート世界線を目指すオペレーションスクールドが立案されますひとまず α ではセルンがオカリンたちに一切手を出せない世界線つまり β 世界線を実現するのが目標となりますさて α 編の終盤のビルドでは多くの α 世界線に共通するある問題がありますマユリが生き残る世界線ではクリスが生き残れない そして隣の世界線ではその逆でクリスは生き残るがマユリは生き残れない多分これを交互に繰り返す状況になっていますマユリの場合はおそらく8月17日の襲撃で重傷を負いますそこへやはり R が接近してきて治療と保護を約束するから技術と人材を R に捧げてくれという例の取引を持ちかけてきます この場合もやはり取引が成立します問題はマユリの場合もクリスの場合も重傷を負って R との取引のきっかけを作った後に死亡してしまうという点ですフェイリスの作戦立案の過程でマユリやクリスの救命が検討されますがやはりこの取引開始のきっかけになっている事件を取り消すわけにはいかないという判断になります R との取引が成立していない状況でアルファ脱出作戦を実行してもおそらくその先の世界線もまたアルファになってしまうということだと思いますですのでフェイリスの作戦では残念だけれどもこの世界線のマユリは諦めてくれもしくはこの世界線のクリスは諦めてくれというのが大前提になります アニメではアルファ世界線全てにおいて必ずマユリが死亡するという説が信じられていましたが正確にはその世界線ではそういう展開を変えてはいけないという話ですねアールとの取引のきっかけを取り消してはいけないその世界線でマユリが重傷を負って取引が始まったのならマユリが重傷を負う展開を防ごうとしてはいけない 取引のきっかけがクリスになっている場合もやはりその展開を防いではいけないということになりますそれではフェイリスが考えるアルファ脱出作戦の内容についてまず8月17日よりも前に IBN5100 を使ってデータ消去を実行することそしてリーディング・シュタイナーの発動が目的ですのでオカリンの自殺防止も不可欠です 対策として IBN5100 がラボに戻ってきたことをオカリンに気づかせないデータ消去もオカリンが知らないうちにクリス主導で実行してしまおうという作戦になりますさてそれでは1つの世界線を例にとって作戦の進行を追ってみましょうこの世界線ではクリスが青森で重傷を負って R との取引が始まりました 治療を受けていたクリスは結局死亡してしまいますオカリンは8月14日に自殺してしまいましたアニメでオカリンが自殺を図ったのは8月15日でしたが1日早く死亡してしまいますこれは8月15日にコミマで行われた作戦の際に発動したリーディング・シュタイナーの影響です「コミマ」最終日とかお墓参りのくだりですね 近未来マユリが現在マユリと入れ替わるために偽オカリンメールを送信別のケースでは鈴葉が小見馬会場にいる現在マユリを呼び出すために「毒ペを買ってきてくれ」という偽オカリンメールを送信しますタイムマシンが飛び立った際に偽オカリンメールが改変案件として確定します その際に発動したリーディング・シュタイナーの信号がオカリンの記憶の全体サイズの違いにより紫の8月14日へと遡りましたそれから萌エカと FB はセルンによって殺害されおそらくルカ子ちゃんも死亡しています ルカ子ちゃんの場合は IBN5100 をいつ誰に渡したかという記憶を持っているのでそれが理由で強制タイムリープで記憶のデータを取られた後に殺害されてしまうと思いますこの状況だと誰が初号機で作戦実行に当たるのかだるくんには家庭があるのでできれば残った方がいい フェイリスはセカンドエディションの完成と後々鈴葉用の作戦立案も担当しますのでやはり残った方がいいおそらく本人の強い希望もあり前売りが作戦の実行役となります作戦内容は IBN5100 がラボに戻ってくる直前にオカリンをラボから連れ出してできるだけ長時間連れ回すこと 最低の世界線では偽 FB からモエカ宛てに IBN5100 を神社へ返却しろという指示が出ていますおそらく死亡した FB の裏切り形態はタイムマシン効果で偽 FB メールも履歴に再現されています最終的にはラボメンたちの手に渡るので FB 形態の履歴からモエカが神社へ IBN5100 を返却するタイミングがつかめる 神社に返却されたこと自体をオカリンに知られないようにしてその間に当時のクリスに指示を出してデータ消去を実行させるという作戦です未来マヨリが初号機に乗り込んで出発します本来は8月14日の IBN5100 返却とオカリンの自殺の前を目指して飛ぶはずでしたが未来マヨリの独断で行き先を変えてしまいます 行き先は8月14日ではなく8月17日の青森事件より少し前この世界線のクリスが重傷を負った後に死亡したというストーリーを変えようとします作戦上やむを得ないことと理解はしていてもやはり未来迷いにはこの世界線のクリスが死亡したままになるという点が受け入れられなかったようです ユリが独自にアレンジした作戦内容は、第一走者として、が8月16日に到着青森事件に巻き込まれるはずだった8月16日夜のクリスに会って、作戦と初号機を引き継がせて8月14日へ向けて飛び立たせます。 多分クリスに対してはオカリンを助ける役をミライマユリが担当するとパラドックスになってしまうというような嘘の説明をしたんじゃないかと思いますクリスを過去へと逃がしてミライマユリは青森へ向かいますつまり重傷を負って取引のきっかけを作る役をミライマユリが身代わりになろうという作戦です多分失敗します 未来マユリが過去へ逃したのはおそらくマユリを助けるために2010年に留まっていた近未来クリスです前の世界線でマユリを過去へ脱出させてサイド b にあたる紫では未来マユリが現れたのでマユリを助ける必要がない展開になって未来マユリの作戦指示に従って過去へと出発しました 作戦を引き継いだ紫の近未来クリスですが、実は有明事件でマユリが死亡したという経験を経ています。クリスを監視していた車にマユリが跳ねられてしまうという事件です。アニメとは世界線が違いますが、萌えか取り消し編の時にクリスが電話でオカリンに知らせた事件がこの有明事件です。クリスはマユリと同じことを考えるわけですね。 この世界線のマユリが死亡したままになるというところが受け入れられなかった実際は有明事件で被害に遭ったのは近未来まゆりだったんですが近未来クリスは現れた未来まゆりの方が別の世界線から来たんだろうと誤解します近未来クリスはやはり独自の判断で8月16日の有明事件の前を目指します さてこうした初号機リレーの作戦の場合引き継いだ近未来クリスは飛び立っただけで過去改変をやったなという判定をくらいますつまり未来まゆりが近未来クリスに作戦を伝達して出発させたという部分が過去改変の案件として確定します 近未来クリス自身はまだ何も作戦を実行していないんですが飛び立っただけで改変の判定を受けるので到着するのは次の赤の世界線となります。赤に現れた近未来クリスの動機は8月16日の有明事件でまゆりが重傷を負うのを防ぐこと。 赤の場合の R との取引のきっかけがこの有明事件だったのかどうかは分かりませんがやはり近未来クリスはマユリの身代わりになろうという考えだったんだと思います本来の作戦と初号機をマユリに託して出発させます近未来クリスはマユリを有明事件よりも前に過去へ逃がしたと思っていましたが やはり過去へ逃がしたのは現在マユリではなくクリスを助けようととどまっていた近未来マユリ未来からクリスが現れたとなると助ける必要がない展開ですので近未来クリスの指示通り出発します。赤の8月16日に残った近未来クリスですが有明でマユリの代わりにはねられるという作戦はおそらくやはり失敗します オカリンがが、自殺をを図った時もそうですが R の車はクリスを監視しています。監視の車が急発進する理由はクリスに発見されたからです。つまりクリスから遠ざかろうとして急発進するですので監視対象であるクリスをはねるという展開はまずありえないんですねアニメでオカリンが自殺を図った場面でマユリとクリスのイメージ画像のようなものが出てきます これはマユリとクリスがお互いを助けようとして身代わりの作戦の連鎖が起きるという示唆だと思われますどちらもお互いを過去へ逃がそうとするフェイレスから指示された作戦を相手に引き継がせる引き継いだ相手もまたもう一方を助けるために到着した地点にとどまるこれの繰り返しですねさてようやくルカゴちゃん関連の話に入ってまいります 赤の世界線でさっきの近未来クリスのほかにも直接赤の未来から来た未来クリスも現れます近未来クリスが過去へ逃がしたのは近未来マユリだったので現在マユリが重傷を負う展開は変わっていませんでした未来クリスが現れてその展開を変えようと考えてそのままとどまります本来の作戦は近未来ルカ子ちゃんに引き継ぎます 紫の記憶に基づいて8月14日のオカリンが自殺しないようできるだけ行動を共にして監視するという作戦ですやはり飛び立っただけで判定を受けます未来フリスからのリレーそのものが過去改変として確定するからですねというわけで近未来ルカ子ちゃんが到着するのは黄色の世界線となりますルカ子ちゃんの取り消し編が行われた世界線です そして黄色には赤に現れた近未来クリスが逃がした近未来マユリも現れますこちらも同じ頃に現れて赤の出来事に基づいて別の作戦を実行します赤というとアニメで鈴葉取り消し編のリーディング・スタイナーの後フェイリス取り消し編をやっていた世界線です8月13日に FB がオカリンにダイバージェンスメーターを見せていました おそらくそれを見たオカリンの反応は「似たものを見たことがありますが数値は違うみたいです」というようなものでそれを聞いて FB はすでに未来が変わったと判断強制タイムリープで記憶をのぞかれるのを防ぐために自殺してしまいます8月15日には偽 FB メールの指示で現在萌えかが神社へ IBN5100 を返却 そのすすぐ後にオカリンが自殺してしてままいます赤のオカリンの自殺もやはり小あ辺りのリーディング・シュタイナーが原因だと思われますラボメンたちから見ればリーディング・シュタイナー受診は気づけませんがデータ消去で悩んで自殺してしまったんだろうというふうに見える状況です 近未マユリの作戦内容はオカリンに IBN5100 がないと思わせておいて現在クリスに指示を伝えてデータ消去をやってしまおうというものです近未来マユリの記憶によれば赤の8月14日の午前中にフェイリス取り消し D メール送信を終えてその後オカリンは神社に行って現在ルカ子ちゃんに IBN5100 のことを質問 その時点では神社になかったんですが翌日の午前中にモエカが IBN5100 を神社へ返却それを現在ルカ子ちゃんがオカリンに報告するとその日のうちにオカリンが自殺という展開になっていましたこれを防ぐための近未来マユリの作戦は現在ルカ子ちゃんに一通りのことを説明してオカリンに嘘をつくように依頼 つまり IBN5100 は壊して廃棄したので手に入らないとオカリンに伝えるわけですその間に現在クリスに指示を出してデータ消去の実行を目指す一方別口で現れたキンミ未来ルカ子ちゃん赤の引き継ぎで飛び立った際には紫の記憶に基づいて8月14日のオカリンの自殺を阻止するという目的でした 黄色の8月13日に到着記憶の調整が働いて作戦内容が変わりますこの段階になると赤の記憶に基づいた作戦となります赤の世界線では結局フェイリスパパが生きている状況で8月15日に IBN5100 が神社に戻ってきました 岡部さんの自殺は必要もなくフェイリスパパを犠牲にしたという罪悪感も原因の一つだったんじゃないかと考えた金未来ルカ子ちゃんはフェイリスさんの取り消し編をやらなくても IBN5100 が戻ったという展開に変われば岡部さんがそこまで思い詰めることもなくなるんじゃないかという考えですね ここからようやくアニメのルカ子ちゃん取りりり消し編の下りに入りますアニメの展開では現在ルカ子ちゃんと近未来ルカ子ちゃんが2人とも登場していますさてこの2人のルカ子ちゃんの性別ですがおそらく2人とも男ルカ君です一つ前の世界線は女ルカちゃんなので黄色に現れる近未来ルカ子ちゃんも本来は女ルカちゃんです ここでまた矛盾を最小限に抑えるための調整が入りますタイムマシン効果の観点では先に存在が確定した女ルカちゃんがお手本となりますしかし赤では野菜 D メール実験がなかったので黄色で初デートのタイミングが変わるような要因はないそう考えると黄色のルカ子ちゃんは男ルカ君として生まれてくるはず より矛盾が少なく済むようにという調整が働いた結果金未来ルカ子ちゃんも男ルカ君という風に変更されますその上でタイムマシン効果はやはり作用しますので黄色の男ルカ君は女ルカちゃんの記憶を引き継いでいいででるという状況です例えば8月8日のセクハラ事件の記憶とかですね 同じような現象が青から紫、紫から赤などでも起こっているはずでルカコちゃんの悩みは性別についてだけでなくどれが現実なのかわからないという混乱もついて回りますではルカコちゃんの取り消し編の内容ですまず第18話冒頭の場面オカリンからお前は男だったのだと聞かされた男ルカ君が泣いてしまいます このルカくんは金未来まゆりから嘘つき作戦を依頼されている黄色の現在男ルカ君ですなぜ泣いてしまうかというと多分この直前に金未来まゆりから一通りの説明を受けたんだと思うんですねで黄色の男ルカくんとしては信じられる話のようにも思えるしでも普通の感覚では信じられない話という半信半疑の状況でした そこへ来て岡部さんからああいう話を聞かされるまゆりちゃんの言ってた通りだなと思ったルカ子ちゃんつまり岡部さんがこれから自殺してしまうというのもきっと本当なんだなと思って涙が溢れたという場面ですねラボへ戻った場面へ変わって怒鳴り込んできたまゆりはおそらく黄色の現在まゆり。 現在迷リにもタイムマシン効果があるので赤の記憶を引き継いでいてルカ子ちゃんを女だと思っているのでルカちゃんという呼び方になっています一方現在クリスの方はこの時点ではまだタイムマシン効果が反映されていないのでそんなひどいことを漆原さんにという反応です赤の8月8日のセクハラ事件の記憶をまだ引き継いでいない段階ですね その後オカリンがクリスに説明してルカコちゃんからメールが来ます。このメールの場面から近未来ルカコちゃんのパートです。現在ルカコちゃんが近未来マヨリから指示されたのは IBN5100 は入手不可能とオカリンに思わせること。それに対して近未来ルカコちゃんの場合は岡部さんがフェイリスさんの取り消し編をやろうとしないように 8月14日のの岡部さんとと行動を共にすするというのが作戦内容です赤で行われたフェイリス取り消し編というのは実際は8月13日から始まっているんですが赤のクリスは8月14日と記憶しているようです襲撃の日付を間違えている場面もありますのでおそらく強制タイムリープで IBN5100 の情報を探られた影響だと思います。 フェイリス取り消し編を始める前にオカリンが自主的にタイムリープしましたセルンはその記憶のデータを分析したわけですがオカリンの記憶の内容は FB のダイバージェンスメーターの数値が変わったということと IBN5100 はどこにあるかわからないということ赤のオカリンは8月15日に IBN5100 が戻ってきた直後にリーディング・シュタイナーを受信して自殺してしまいます セルンは最終的には IBN5100 をラボから回収できますがそれまでの間誰が何に使っていたのかがわからないままになりますそういう状況でオカリンが自殺してしまうので記憶をのぞかれないためにという意図で自殺したんじゃないかという疑惑まで浮上しますですので情報を得る目的で別の関係者に強制タイムリープを食らわせる必要があったわけです さて黄色の世界線で金未来ルカ子ちゃんがオカリンをデートに誘いますお誘いの話をする場面は8月13日多分事情を知らない現在迷リが現在ルカ子ちゃんを開発評議会へ誘って神社から離れたところを見計らって金未来ルカ子ちゃんが入れ替わったんだと思いますさて8月14日のオカリンと金未来ルカ子ちゃんのデート作戦 パラドックス回避の観点からとにかくオカリンの自殺を防ぐという直接改変ではなくデートに連れ出すという間接的な方法がとられていますこのデート自体もパラドックスを避けるにはデートは失敗に終わったという結果が望ましい未来において再チャレンジが計画される動機を残しておいた方がいいということですねではデートをどのように失敗させるか 例えばデートに誘った近未来ルカ子ちゃん本人がラボメンたちに尾行を依頼する偽オカリンメールをクリス宛に送ります期間の妨害に備えフォローを頼むこれを受信した現在クリスがダルくんを連れて尾行することになりますそれに加えデートの前にダルくんやクリスがデートというものをどのように定義していたかというのも関係してきます ダル君の定義するデートは仲良く手をつないだり腕を組んだりして最終的にはそんなやつら爆発しろクリスの定義ではさりげなく女性を守ってあげてベンチに座るときにはハンカチを広げてあげてというものこの2人が定義したデートという内容からも外れている方が望ましいこうして8月14日デート作戦が実行に移されます 近未来ルカ子ちゃんの偽オカリンメールによる依頼でクリスとダル君が尾行しているので4人であちこち移動しただけという内容になっているダル君やクリスが言っていたデートの定義とも一致していないそれからデート当事者の見解ですねオカリン自身は現在マユリの指摘を受けて確かにあれではルカ子は俺とデートしたとは言えないと分析しました それに加えてやはりクリスにも尾行がついていますセルンの車ではなく88というナンバーなのでベージュでアメリカですね急発進した理由はやはりクリスに発見されたと誤解して焦ったからだと思いますそしてオカリンがもらったティッシュメイドカフェエブリデイオチムシャの広告には星と花が描かれています中国の息がかかったお店じゃないかと思います こちらの方は金未来ルカ子ちゃんが岡部さんと言った時に反応してわざわざオカリンにティッシュを渡しに来たようなのでクリスではなくオカリンをターゲットにしているようですこうした偵察合戦の舞台上でデートのふりをする作戦を実行している状況ですこれらを総合的に判断して何者ちゃんの診断ではデートは不成立という結論になりました つまりパラドックスの観点からはセーフという診断になりますさてデート終盤の場面岡部さん覚えていますかという感じで金未来ルカ子ちゃんが唐突に岡部さんとの出会いを話し始めます結局金未来ルカ子ちゃんも男ルカ君という風に調整が入りましたので男ルカ君とオカリンの出会いの話という風に 出会いののたりの記憶も調整されたようですそしてなぜあのタイミングで唐突にその話を始めたかというと UPX に結構近づいちゃってたからなんですね UPX はライネット AB グラちゃんの会場でしたこのデートの前日である8月13日に AB グラちゃんが開催されてフェイリスが優勝しました その会場に行く時にフェイリスが執事の方が運転する車に携帯電話を忘れました執事の方がこのフェイリス携帯を AB グラちゃんの会場で見つけたルミホー嬢様のご友人の一人に預けますつまり秋葉タワーに来たことのあるメンツの中の誰かですね黄色の世界線ではその携帯を執事の方がオカリンに預けて フェイリス取り消し編のリーディング・シュタイナ受信後の8月13日フェイリスがラボに来てやっと携帯を発見するという流れでした赤の場合はミライ・クリスが8月13日の AB グラちゃんを8月14日と記憶しているので作戦を引き継いだ金未来・ルカ子ちゃんも8月14日が AB グラちゃんだと思い込んでいる 多分今日のこのくらいの時間だとフェイリスさんが UPX 周辺で携帯を探しているんじゃないかと金未来ルカ子ちゃんは危惧しますこのまま歩き続けてフェイリスさんと岡部さんが鉢合わせするとまずいそこからフェイリスさんの取り消し編が始まってしまうかもしれないフェイリスさんの取り消し編が始まってしまうと岡部さんが8月15日に自殺する展開を防げなくなってしまう そう考えた金未来ルカ子ちゃんが唐突に岡部さんとの出会いの話をして岡部さんの足を止めて無理やりデートを切り上げて方向転換して神社へ帰るこうして金未来ルカ子ちゃんとオカリンのデートは終わりまして神社へ戻って金未来ルカ子ちゃんからオカリンへポケベル番号が手渡されました そしてオカリンは一度ラボへ戻ってルカ子ちゃん取り消し編 D メール送信の準備を進めますここまでが近未来ルカ子ちゃんのパートですこのあと再び神社へ行って妖刀サミダレの特訓をする場面は現在ルカ子ちゃんに入れ替わっています妖刀サミダレを持っているのはこの当時の自宅に自由に出入りできる現在ルカ子ちゃんの証ですね 妖刀さみだれの特訓の場面ではマユリとクリスとダルくんが神社に来て見守っていますこれはデートを終えた金未来ルカ子ちゃんが偽オカリンメールで呼び寄せたためですルカ子と気まずい仲直りに助力を乞うというような感じで UPX で携帯を見つけられなかったフェイリスさんがラボを訪ねてくるはずですのでラボを無人にしておきたい やはりフェイリス取り消し編が始まってしまうのを避けたいからですね金未来ルカ子ちゃんの考えではフェイリス取り消し編が1日程度延期されれば取り消し D メールの送信よりも先に IBN5100 が神社に戻ってくるはず実は金未来ルカ子ちゃんのデート作戦は2段階の作戦の後半部分になる想定でした 第1段階は近未来萌えかが引き継いで8月14日の早朝へと飛びます偽不備メールの送信を1日程度早めて IBN5100 の返却を8月14日へと繰り上げるこれが反映されればデート作戦中に現在ルカ子ちゃんが神社で IBN5100 を受け取る展開になるはず キンミライルカ子ちゃんがニセオカリンメールを送信してラボへ運ぶよう指示を出します多分デートの待ち合わせ直前のタイミングですねそしてクリスにも連絡してデータ消去を実行する金未来萌香が引き継いだ第1段階の作戦が同じ世界線の過去に反映されてデート作戦が第2段階という計算だったんですね フェイリスさんの取り消し編を8月15日以降に延期できればフェイリスパパを犠牲にする D メール送信を回避できるはずそうすれば岡部さんも自殺せずに済むはずという考えですねしかし近未来萌カが飛び立った瞬間に判定を受けるので同じ世界線ではなく次の世界線に組み込まれる 作戦は第2段階にあたるデート作戦単体になってしまって失敗となりました飛び立った近未来萌えかは緑に組み込まれアニメでもそれを示唆する描写がありますさらに緑を飛び立つと青にも組み込まれて IBN5100 は必要なくなった上司からストップがかかったという展開につながります さて、妖刀サミダレの特訓を終えて、オカリンと現在ルカコちゃんの会話です。IBN5100 は僕が壊しちゃったんです、という嘘をつきます。現在ルカコちゃんが近未来マヨリから聞かされていた話では、フェイリス D メール取り消し云々ではなく、IBN5100 を入手してデータ消去中止宣言をしたところから、オカリンが悩み始めてそのまま自殺してしまった。 でですの IBN5100 がが神社にに戻ってきてきもオカリンに知らせない方がいい方データ消去をクリス主導で実行した上でそれもオカリンには秘密にしておくそういう意図で僕が壊しちゃったんですという嘘をつく作戦だったんですがおそらくセルンがこの現在ルカ子ちゃんの嘘の証言をオカリンの記憶から読み取ってその証言の内容を信じてしまいます。 セルンはルカ子ちゃんが壊したとされる時期よりも早く神社から IBN5100 を回収します実行役はおそらくナイトハルトセルンの企みに利用されているとは知らず IBN5100 が柳林神社にあるらしいという匿名の情報を受けて神社を訪れます多分台車が無事なのでナイトハルトが一人で IBN5100 を引き取って帰ります それを8月9日のオフ会で自慢すると、ダル君がラボでその話をしてオカリンがそれを携帯の動画で撮影してという脅迫メールにつながる下りですね。セルンの計算ではナイトハルトに持たせておけばダル君の情報網からいずれはオカリン陣営が入手する展開になるはず。 神社で壊されるのではなくラボにあるという展開になればセルンとしては回収が確実で楽という考えですねおそらく黄色のミライオカリンが8月9日にナイトハルトに脅迫メールを送信これにビビった緑のナイトハルトは ibn 5100を神社へ返却することになります さて神社の場面に戻りまして現在ルカ子ちゃんが僕が壊しちゃったんですという話を伝えた後にリーディング・シュタイナーが発動しますこの時発動したリーディング・シュタイナーはルカ子ちゃんの「取り消し D メール」とは無関係ですオカリンはそらくクリスの判断で取り消し D メールを送信したんだろうなと解釈したと思いますが実際は近未来ルカ子ちゃんから初号機を引き継いだ 近未来萌えかが飛び立ったことが理由で発動したリーディング・シュタイナーです近未来・ルカ子ちゃんが偽オカリンメールを送信したので近未来・萌えかが飛び立つとその改変が確定してオカリンも関係者としてカウントされたという状況ですねではルカ子ちゃんの取り消し編の D メール送信はどうなったのか最終的には送信したと思いますがその前に問題発生です 送信の準備を進めていたクリスが電話レンジののタイマーの桁が足りないいと言い出しますクリスルールで考えると5桁しかない電話レンジのタイマーでは17年半遡行する設定はできないという話ですね初めてタイマーの解釈の違いという問題が表面化します オカリンやダルくんの解釈ではとりあえずタイマーは120で OK という話このタイマー解釈問題を岡部も交えて検証してからでないと送信できないという話になってルカ子ちゃんの取り消し D メール送信は保留となりますちなみに8月5日の野菜 D メール実験の際にこの問題は表面化していません 実験の前にオカリンやクリスが言っていたように「野菜を食ったぐらいで性別が変わったりしない」「科学的な根拠もない」「でもそれでルカ子の気が済むのなら」という理由で D メール実験へと進みましたおそらくクリスはあの時もタイマーの桁が足りないと気づいたんですが口に出すのは野暮だなと考えたんだと思いますこの問題をクリスが口に出してしまうと。 漆原さん諦めて設定の問題で送信できないからとルカ子に告げなければいけなくなるそうなるよりは送信したふりをした方が少しはマシだというふうに岡部と橋田もそう考えているんだろうと察したつもりになってタイマーのことは指摘しなかったんだと思いますさて神社でのリーディング・シュタイナーの場面に話を戻します オカリンがこのリーディング・シュタイナーをルカコの取り消し D メール送信のリーディング・シュタイナーだと思い込んでしまう理由がありますオカリンが黄色の世界線でクリスに相談した際にクリスが言っていたのが本人にに知らせずに取りり消し D メールを送信すすればというやり方ですねオカリンはこのやり取りを覚えていたのでポケベル番号を入手したあの段階となれば。 やはりクリスが独断で送信を実行したんだろうと解釈しましたおそらくブラウン管工房の閉店時間が迫っていたのもあって確かに急いで送信した方がいいよなと納得したんじゃないでしょうかそしてこの世界線のその後の展開ですがルカ子ちゃんの取り消し D メール送信を保留にしている間にオカリンが自殺リーディング・シュタイナーを受信して死亡してしまいます フェイリス取り消し編からこの黄色の世界線へ移った際にも赤の8月14日のリーディング・シュタイナーの後黄色の8月13日へとつながっていましたオカリンの記憶の全体サイズの違いでリーディング・シュタイナーの信号が1日程度底行します結局黄色のオカリンは IBN5100 が神社へ戻されたのを知る前に死亡したという展開になります これを受けてラボメンたちはやはり取り消し編をきちんとやって IBN5100 をオカリンが入手できるように世界線の状況を戻すべきという判断になりますルカ子ちゃんの取り消し D メールはダル君とクリスで相談した結果どのみち120秒ルールでしか送信できないので PC 側で走行時間を設定してタイマー側は120という状態での送信となります 120% の倍率がかかりますので、計算上は8月5日や8月6日に送信した D メールよりも、さらに1日2日程度早く到着することになります。ですが実はそれ以前の問題なんですね。おそらく D メールは過去のポケベルに届いていません。ですので次の世界線も男ルカ君のはずです。 原因は金未来ルカ子ちゃんがデートの最後にオカリンに手渡したお母さんのポケベル番号ですこのメモに書かれていた番号は赤のポケベル番号なんですね金未来ルカ子ちゃんは過去の自分と接触しないようにしなければいけません過去の自分が出かけたところを見計らって境内までは入れますがお父さんにポケベル番号を聞きに行くのは危険です 同じ理由で金未来ルカ子ちゃんの場合は妖刀サミダレを持ってくることもできませんお父さんに会ってしまうとルカ子ちゃんが2人いたのが後々バレて作戦行動がパラドックス判定を食らう恐れがあるですのでお父さんしか知らないあの当時のお母さんのポケベル番号を金未来ルカ子ちゃんが入手できたのは赤の世界線で金未来お父さんに聞いたからです その赤のポケベル番号を黄色の世界線に持ち込んだ紫で8月5日に野菜 D メールを送信赤のポケベルに届いてポケベル端末壊れた疑惑で番号が変わりました赤では野菜 D メール実験を行っていなかったので黄色のお母さんのポケベル番号は変更なしのデフォルトの番号です でですの赤で急きょ新しいポケベル端末に交換するとなった時にお母さんがすぐに取得できた新番号ですのでその時点では誰も使っていない空き番号だったはずつまり黄色では受信できる端末は存在せず取り消し編の D メールは消滅してしまいました 野菜 D メール実験で変更された赤のポケベル番号を初デートの際に相手に知らせるその順番なら「男ルカ君」という風に取り消し編のデート作戦が野菜 D メール実験のヒントになっているという構図ですさてルカ子ちゃんの取り消し編が一区切りですね 近未来モエカが初号機を引き継いで飛び立った際のリーディング・シュタイナーで緑の世界線へと舞台が移ります緑ではルカ子ちゃんが強制タイムリープを食らっているらしく多分8月16日の送り火の支度を8月15日のうちに始めているという状況だと思います緑の世界線ではモエカ取り消し編ですね 黄色で近未来ルカ子ちゃんから作戦を引き継いだ近未来萌エカが現れて8月14日に IBN5100 を神社へ返却するよう偽 FB メールを送信しますしかしオカリンが FB の正体を暴いてしまうのでこの返却作戦もうまくいきませんでした2010年の鈴葉が FB と一度も会わない展開になるので FB がセルンを裏切るきっかけがなくなるんですねこの展開だとモエカに返却の意思があろうがなかろうがモエカに IBN5100 を渡したら戻ってこないという結論になりますこれを踏まえて未来のラボメンたちが立案した作戦が野菜、D、メール作戦ですモエカに貸し出してしまったという過去を変える目的で行われる作戦です 緑の未来で集められたラボメンたちの証言が作戦の根拠になっているはずなのでタイムマシン効果を考えると黄色の出来事が元になっていると思われます黄色の出来事の証言と緑の結果を合わせて作戦を考えるという状況ですね黄色の8月4日現在ルカ子ちゃんがスイカを持ってラボを訪れます その際にまゆりが作ったコスを着てほしいと要望を出しますがそれに対するルカ子ちゃんの返答は「僕はそういうのはちょっと」というソフトですが明確なノーでしたこれもアニメとは世界線が違いますが萌え化実験の直前に同じ展開がありましたねこの翌日の8月5日まゆりが作っていたキラリのコスが大体完成します 試着してくれるモデルが必要ですがルカ子ちゃんからは前日にノーと言われてしまったので背格好が似ているクリスに打診することになりますクリスはまんざらでもなく「まゆりがどうしても」と言うならとコスの試着に同意しますただし岡部と橋田は買い物にでも行ってなさい1ミリ秒でも覗いたら訴えるということでオカリンとダル君はどっかに出かけます 出かけた先でモエカに遭遇。これがきっかけで後でモえかに IBN5100 を貸し出す展開になりますこの展開を防ぐために無害な D メール実験を提案して8月5日のオカリンとダルンをラボに留めておくという作戦が立案されました現在オカリンや現在クリスが実験前に言っていたようにそんなことで過去改変が起きるはずがない と未来のラボメンたちもそう考えていましたそれでは野菜実験の下りを順を追って見てまいりますまずは8月4日萌エカ D メール実験のリーディング・シュタイナーが終わった後ですね夕方になってマユリとクリスが一緒にラボから帰りますその帰り道の場面でクリスの首なしのアングルがあります これが初号機のリレーの示唆になっているんですね首なしアングルはマユリとかモエカもそういう描写がちょくちょくありますこの場面だとミライクリスからのリレーで初号機と作戦を引き継いだ金ミライルカコちゃんが野菜作戦の一環として現在マユリに電話をかけてきたという状況です 野菜作戦は前半で説明したように少なくとも4パターンありますが今回のケースでの目的はモエカへの IBN5100 貸し出しを阻止することミライクリスから金未ミライルカコちゃんへのリレーが発生した時点では黄色の出来事と緑の結果を合わせての作戦でモエカに預けると戻ってこないという話でした 近未来ルカ子ちゃんが青に組み込まれたこの段階になると青の金未来ルカ子ちゃんという扱いに変わります本来であれば記憶と作戦に調整が入って緑の出来事に基づいて青の未来で立案された作戦というストーリーになりそうな状況ですがちょっと特殊な事情があります金未来ルカ子ちゃんはミライクリスから作戦を託されたわけですが この青の世界線ではクリスは早くに死亡してしまうので青の未来でフェイリスが立案する作戦を知る機会がありませんおそらく青の現在ルカ子ちゃんも同様に早くに死亡してしまって青の未来で立案される作戦を知る機会がないですのでこの場合青の未来クリスが提示する作戦は「 またたもや緑の未来で立案された作戦となりますナイトハルトが神社へ返却した IBN5100 がオカリンへ渡りそこからモエカへ貸し出されて大ビル前のコインロッカーへ無理にロッカーから強奪すれば当然また襲撃を受けてマユリが殺害されるという推測を立てていて IBN5100 をそもそもモエカに貸してはいけないという作戦ですね 青の世界線の8月4日夕方に金未来ルカ子ちゃんが初号機で現れて「現在迷リに電話して明日ラボに行きます」と伝えるこれは多分オカリンから現在ルカ子ちゃんに問い合わせが行くのを予防するためだと思いますこの金未来ルカ子ちゃんがタイムマシン効果で引き継いでいる緑の記憶の中では。 8月5日の午前中に岡部さんから IBN5100 の問い合わせがあったそうすると後に IBN5100 が神社へ持ち込まれた際に現在ルカ子ちゃんから岡部さんに知らせることになって結果的に萌えかまで伝わって貸し出す展開につながってしまったこの現在ルカ子ちゃんへの問い合わせを防ぐために8月4日のうちから作戦を始めたんだと思います そして8月5日金未来ルカ子ちゃんが実際にラボに来た場面妖刀さみだれを持ってこなかったことを叱られてしまいますが金未来ルカ子ちゃんなので仕方ないですねそしてキラリのコスを着せられてしまうという着替えの場面に移ります クリスのコスの場合と違ってオカリンたちが追い出されないで済むので結果的には現在迷いのハヤトちりがモエカへの情報漏洩回避に一役買っていますそしてこの着替え中の場面からオカリンのリーディング・シュタイナーが頻発する展開が始まりますリーディング・シュタイナー頻発の原因は野菜作戦の終了後のやり取りです 野菜作戦は金未来ルカ子ちゃんがポケベル番号を調べるために一度ラボを出たところで現在ルカ子ちゃんと入れ替わりますポケベルにメールを送る実験に協力してくれという感じで金未来ルカ子ちゃんが現在ルカコちゃんに偽オカリンメールを送ります現在ルカ子ちゃんは岡部さんから頼まれたという形でお母さんのポケベル番号を調べてラボに持ってきます 多分お父さんんに聞いたんですねそして D メール送信まで終えるとやはり実験失敗という判断になります現在ルカ子ちゃんは「また僕のせいで失敗したんでしょうか」と落ち込んで宝くじの話になります8月5日というのはちょうどロト6の抽選結果発表がある木曜日ですその結果発表で 実はルカ子ちゃんが買った番号で当選していたことが明らかになりますしかもダルくんの証言で7月22日にラボで宝くじの話が出たという情報も出てきます何がどうなってそうなったのかという議論が交わされて野菜実験が行われた翌日は宝くじの検証実験となります宝くじ D メール実験の特徴として 実験後のその世界線では失敗という判断になるんですが実は宝くじ実験の場合はもうちょっと続きがあるんですね。クリスがいろんな可能性を考えた結果受信した過去の岡部が信じなかったかもしくはたくさんのメールに埋もれて見落としたという仮説を立てますこの2点の対策として追加で行われる実験が「HowToD メール」実験です クリスがホワイトボードに書き出していた D メールの送り方の情報を何通かに分けて過去のダル君に届ける1回の放電で半角36文字しか送れませんのでようやくした短い文章にしたとしても放電と D メール送信を何回も繰り返す必要がありますオカリン携帯が HowToD メール実験の中継に使われたので 中継を原因としたリーディング・シュタイナーは設定時間から 6% 速攻した実験前日に発動します金未来ルカ子ちゃんが8月5日に野菜作戦を行えば8月6日が宝くじとハウトゥー・ディー・メール野菜作戦が8月6日のケースなら8月7日に宝くじとハウトゥー・ディー・メールという具合です この中継のリーディング・シュタイナーは一周案件となって青の世界線から次の青の世界線へそこでも「HowToD メール」を何通も送るのでまた一周案件のリーディング・シュタイナーが発動という繰り返しがしばらく続きます着替えの場面で次の週の青の8月6日へと移りますと8月5日とはちょっと違うところがあります キラリリののコスのリストバンドですこのコスは8月5日時点ではリストバンド以外は完成8月6日ならリストバンドも完成していますそれから未来から来たラボ面が描かれている場合の特徴的な描写があります「金未来ルカ子ちゃんとオカリンの目が合うと不思議な歌が流れてドキッとする」 こういうふうに未来の人間と現在の人間が目が合った時にドキッとするという描写もちょくちょく出てきますルカ子ちゃんの取り消し編でもデートに誘われたオカリンがドキッとするという描写がありましたやはり近未来ルカ子ちゃんと目が合ったからという意味だと思いますまあルカ子ちゃんの魅力も否定はできませんが さて野菜作戦の現場では金未来ルカ子ちゃんの着替えが終わると青の8月6日という状況ですオカリンが「精神攻撃を受けている」と言って頭を抱える時に携帯を落としますが落ちた音はしないまたクリスがラボのドアを開けて入ってきますがドアの音はしないこの場面もオカリンが頭を抱えている間にリーディング・シュタイナーで1周先へ進んで「 どうしたんですか岡部さんというルカ子ちゃんのセリフが入ってすぐにもう一度リーディング・シュタイナーが発動してさらに1周先へ進んだので元の状況とほぼ同じに戻ったという場面ですねそしてマユリの首なしアングルが入ります初号機リレーにマユリも参加しているケースです8月6日に野菜作戦が行われるパターンですね ここでルカちゃんの回想が入ります。やはりタイムマシン効果で引き継いだ緑の記憶の内容ですスイカ作戦と黒飴作戦というのがありますどちらもオカリンには IBN5100 の存在を知られないようにこっそりモエカに貸し出して返却されるまで預けておくという作戦ですオカリンの自殺を回避しようとした作戦ですね スイカ作戦は現在ルカ子ちゃんに当てて偽オカリンメールを送信宝くじのことは気にするなお前に落ち度はないこれを現在ルカ子ちゃんが受信すると自発的にスイカを持ってラボに謝罪に行きますその間に近未来ルカ子ちゃんが神社に入り込んで訪ねてきたモエカに IBN5100 を貸し出す 8月3日の宝くじ実験のリーディング・シュタイナーの後、ルカ子ちゃんから謝罪メールが来ますアニメとは世界線が違いますが緑も似たような状況だったと思われます萌えかメールが悪いタイミングで邪魔をしたのでオカリンはルカ子ちゃんに返信していませんでしたですのでルカ子ちゃんは岡部さんに愛想つかされたんではないかと怯えていて 偽オカリンメールが来なかったらなかなかラボに近づけませんでしたそしてこのスイカ作戦の金未来ルカ子ちゃんが次の世界線に組み込まれた場合のサイド B の方の作戦が黒飴作戦ですこれもやはりオカリンに内緒でモエカに IBN5100 を渡す作戦ですサイド A では金未来ルカ子ちゃんの記憶していた展開と違って 神社で待っていてもモエカが来なかったのでニセオカリンメールでモエカを神社へ誘導するという作戦ですさて野菜作戦でラボに来た金未来ルカ子ちゃんがスイカ作戦当時の海藻に入ります海藻に入った場面が8月6日海藻が開けると8月5日に変わっています つまり両方の州の緑の8月4日と8月5日にそれぞれスイカ作戦が実行されたということですねちなみにこの回想の場面アニメで描かれている萌え家実験リーディング・シュタイナーの後とは違いますあの場合は本当にルカ子ちゃんが来なかったという状況ですねスイカを持ってきた場合は立ち聞きをしようがすまいが わざわざ持ってきたスイカ1玉を持って帰るわけはありません立ち聞きの後にちゃんとラボにスイカを届けますそしてようやく金未来ルカ子ちゃんが実験の話を切り出します8月5日の場面なのでリストバンドなしですクリスが悟空の瞬間移動のポーズでオカリンが目を閉じて「浅はかだな自分で確かめてみろ」というくだり ここでまた「ハウトゥー・ディ・メール」の中継リーディング・シュタイナーが発動して1周先の青の8月6日へ進みますそして何夜間やありまして今年17だったなという言い回しオカリンはルカ子ちゃんの誕生日を正確には知らないということですねまゆりと同じ学年というふうに覚えているだけです 世界線によってルカ子ちゃんの誕生日が違っていても気づけないという示唆ですねそしてポケベルに送ればいいじゃないというあたりでまたリーディング・シュタイナーが発動して次の週の青の世界線の8月5日という状況に変わります。ここで近未来ルカ子ちゃんがラボ面認定を受けて。 お母さんが当時ポケベルを持っていたかどうかを調べてきますという体でラボを出ますここで現在ルカ子ちゃん宛てにニセオカリンメールを送信してキンミライルカ子ちゃんは出発の準備にかかります青の世界線の8月5日にキンミライルカ子ちゃんが作戦を終えて飛び立つとニセオカリンメールが案件として確定しますのでリーディング・シュタイナーが発動 次の場面は紫の8月6日となりますこの場面でラボ屋上の洗濯物が映りますが多分世界線とリーディング・ュタイナーのズレというヒントですそしてようやく野菜、D、メール送信の場面です8月6日に女ルカちゃんでの実験という状況ですので次の赤の世界線のルカ子ちゃんは男ルカくんという展開です お父さんとお母さんの初デートのタイミングに影響はありませんがポケベル番号が変わるという過去改変を起こしますのでリーディング・シュタイナーが発動しますこの時に発動したリーディング・シュタイナーはスキップで周先の紫へと進みます。この案件の場合関係者は送信者ルカ子ちゃん中継だるくん受信はルカ子ちゃんのお母さん 初号機リス初号機リレーに参加したマユリとクリス文章のつもりで数列をいじったオカリンといったところでしょうかクリア条件として観測すべきはお母さんの新しくなったポケベル番号ですアニメで描かれているルカ子ちゃんの取り消し編とは違う週ですが。 あの展開から推測すると黄色の世界線で金未来ルカ子ちゃんのデート作戦で手渡したメモに赤で入手した新しいポケベル番号が書かれていてオカリンとダル君とクリスがその番号を観測する展開になると思われます作戦の参考に後々フェイリスにも新しいポケベル番号が報告されるかもしれません しかしマユリが生き残ってこの番号を観測すするとといいいいう展開が成立しななんじゃないかと思いますマユリの場合取り消し編の辺りではずっと蚊帳の外に置かれていますので長生きしないと新しいポケベル番号を観測できませんしかしこの週の黄色だとおそらくマユリは番号を知る前に重傷を負ってその後死亡してしまう その次の世界線となるとお母さんのポケベル番号はデフォルトの番号のままなので新しい番号は観測できないそれに加えてもしかするとリードくんの基準では女ルカちゃんと男ルカくんを別人としてカウントしているかもしれませんその基準でいくと女ルカちゃんが新しいポケベル番号を観測する機会はないという診断なのかもしれません まあどのみち周案件ということだと思いますリーディング・シュタイナーが1日くらい過去の方向へずれて次の週の紫の8月5日へと進みましたオカリンは失敗だなと言いますが紫なので女ルカちゃんですねさて近未来ルカ子ちゃんの作戦についてもう少し見てみます 野菜作戦はサイド A の作戦でサイド B では別の作戦をやることになります青でサイド A の野菜作戦を実行する場合は萌エカに IBN5100 を貸し出してはダメという方針でオカリンとダル君をラボに留めておく作戦そして紫でサイド A の野菜作戦という状況の場合はさっきとは逆で オカリンに知られないようにモエカに IBN5100 を貸し出そうという方針で神社に来るであろうモエカに現在ルカ子ちゃんが対応する状況を作るこのサイド A の野菜作戦で現在ルカ子ちゃんと入れ替わる際に送信された偽オカリンメールは D メール扱いでサイド B にも届きますサイド B では黒飴作戦を実行 サイド B の近未来ルカ子ちゃんの場合は前の世界線の野菜 D メール実験当時の経験を覚えているということは偽オカリンメールでラボに呼ばれてポケベル番号を持っていったという記憶を持っていますこういう記憶を持っているとなるとサイド B では野菜作戦はやらないわけですね 現在ルカ子ちゃんが岡部さんに呼ばれてラボに行くはずと考えているので金未来ルカ子ちゃんの方はそのタイミングで神社に行くという作戦になるそしてモエカを神社に呼び寄せるためにニセオカリンメールをモエカ宛に送信する黒雨作戦ですねこの展開ですとサイド B では金未来ルカ子ちゃんの野菜作戦が行われていないのに。 現在ルカ子ちゃんに宛てたポケベル番号を調べてラボへという偽オカリンメールが届きますオカリン側から見ると何の脈絡もなく突然ルカ子がポケベル D メール実験をやろうと言い出したという状況になりそうになります8月5日の場合はクリスのコスプレ問題でオカリンとタル君が追い出されてそこへ現在ルカ子ちゃんがポケベル番号を持ってラボに来る 出かけた先でオカリンとダルくんがモエカに遭遇して IBN5100 の話になりますモエカが黒雨作戦の偽オカリンメールを受信したからですね金未来ルカ子ちゃんが神社でモエカを待っていたと思うんですがおそらく待ちぼうけに終わります実験よりも IBN5100 をモエカに貸し出す話が優先になってボケベル実験の話はフェードアウトという感じじゃないでしょうか 8月6日の場合はフェイリス案件で出かけてしまった後、とという状況出かける前にはアニメにも出てきた「俺は IBN5100 を手に入れていないのか」という騒ぎになっていますのでルカ子ちゃんがラボに来たとなればやはり実験よりも IBN5100 の話題になりますなのでやはりポケベル実験はフェードアウトという展開だと思います このサイド B で行われる黒雨作戦の影響の一端がアニメでも描かれています8月6日にフェイリス案件で秋葉タワーへ向かっている途中でヘロヘロのモエカに遭遇しました FB はあるって言ってたのにという場面ですね神社方面から引き返してきたところだと思いますこの時ヘロヘロモエカはオカリンにも IBN5100 のアりかを訪ねていますので 黒作戦の偽オカリンメールは受け取っていないという状況ですねこのケースでは赤の世界線でラボメンが入手した FB の裏切り形態が初号機リレーのバトンのように引き継がれていまして結果的に紫の8月6日の黒飴作戦に使われました萌えを神社へ呼び寄せるために今回は偽オカリンメールではなく 偽 FB メールを使ったとということですね。結果はあの通りモエカがヘロヘロモエカになるという失敗に終わりました青の記憶に基づけば8月6日は野菜 D メール実験をやっていて IBN5100 の話にはならなかったオカリンが現在ルカ子ちゃんに問い合わせをするという展開にもならなかったので。 あとはモエカが神社に来ればオカリンに気づかれずにモエカに IBN5100 を渡せるという計算だったわけです。